ここでう、まあ、一緒にね、うん、いろいろ楽しんでいければいいので久しぶりのディズニーシーちょっと楽しんでいきたいと思いますさあっこないあー買いた何にしようかな、ね 買いました。買いましょう。<笑><笑><笑>おかしい。わかんない。いや、いいんじゃない。わ<笑>かんない。こ<笑>れはどう。<笑>いや、似合ってるよ、うん。似合ってる。よーしー、じゃあ、似合ってる。いきまでいきましょう。 ディズニー、ディズニーシーンのご飯できるだけ閉店までにどれだけ食べれるかやっていこうと思います。<笑>えー、まずまずはこれが餃子トッグ餃子トックとビールで参拝しましょう。ありがとう、参拝。<笑> うまいわうううまままっ<笑><笑>おいしいいいいししししそそかめちゃ腹空てるらさ中はのよ<笑> 美味しいし、ね、うんおなかすいてるからマジでおいしいでも、うん、これどれだけ食べられるかだよね結構いろんなお店があるから全然全部食べれると自然でだから帰りすごいことになってくるな結構そのディズニーで1万円企画とかやってる人とかうんうん、うん、いや1万円なんて超えるでしょとかは思って 俺はね1 人, 人, 人, 人でだよ一人で相当な量だと思うこれはだからまあ俺らがどれだけ食べれるか確かにねいや多分食べれると思うなねそうでまず1食目はこれ量たどって終了デミグラスソースチュロス は, ーいはいはい というわけで2つ目買ってきましたこれは中にデミグラスソースが入ったチュロスはいちょっとこんな感じああ食べてみてうんおいしい中にソースが入ってるいただきますなんかグラタンっぽいうんなんかね 普通のチロスとはね、また違うで、なんかポテトって書いてあって、うん、この生地自体が多分ねポテトなのい、まあ、おいしい、おいし い, い, し い, い, しい、うん、2つ目2つ目でしたよし、これ食べて次っ行ってみよううん次行ってみます よ引っ込んじゃった、もう引っ込んじゃった<笑><笑><笑>う<わい><笑><笑><笑>なんなしあだ。<笑> あ、出てきた、うん、まに潜、ね、<笑>んじゃってて、ないったんったん。 だって出てるかもしれないじゃんずっと出てるかもしれないじゃん今まで出て た, 出て後で出てたらあ「鼻毛出てますね」ってコメントで埋まっちゃうよ出てないよね出てないよね出て出てないよねめっちゃアップルしてあ今出てない、ね、<笑>鼻毛取るばかりじゃん<笑>まあそうだ また出てたらね、また出てたら言うわ。まね、<笑><笑><笑>はい、じゃあ次、三つ目。でん。サリマンだって。<笑>サリマン。<笑><笑>これ何味なの。なんかね、チキンコーンって書いてあった。で、うん、中にチキンとコーンが入ってるのかもしれないけど、はいはい、すごく<笑>、すごいのじゃないこれ。うん、食べ て, て、食べてみよう。いただきます。 何, 何が出てるのこれ<笑>？これすごくないね。<笑>コーンポタージュみたいな感じ。なんかい。いただきます。美味しい。美味しいな、ねうんうん。うん。美味しい。い美味い。しいね。美味い、ね、な。んか、い、う、や、ん、なんか普通にコンビニとかで売ってない。うん。食べたことないこういう感じ。 美味しいしはいというわけで3つ目はジェームス P ・ P サリマンを食べましたおい し, しいどんどん食べていきたいと思いますい っ, い, いっぱいいっぱいいっぱい4つ目ニー久々。久々ディズニーです2人は初めてでしょ2人は初めて5年ぶりぐらいかな多分 なんかもう、ビール飲みたいな<笑>でもね、翔<笑>ちゃん、絶叫が無理だから、ね、絶叫が無理<笑>でもお酒飲みたいからシー来ちゃったからその酒飲みたいから<笑><笑>リッチだね、お酒飲みに C <笑><笑><笑>はい、買ってきました4つ目スパイシースモークチキンレイクですはい美味しそうじゃないじゃあもう食べてみる。てあんさせてあげる暑そうだから<笑> 柔らかそうどうど、うん、美味しい美味しいこれ。<笑> 皮だよね今。皮だぞ。だかか<笑>身も身も 身, 身じゃなかった。今皮しか食べてない。<笑><笑>おいしい。うま。よかった。うんね。いいねいい ね, すいね。うんごう。食べな。<笑>め。おいしいね。で四つ目はね。 チキンレイクんもうってことどこまでも食えそう、うんまあ、全然いけるな、うんまあ、3人でちょこちょこ食べてるからね、うん、次いってみたいと思いますあ、はい、ね。えー 個目だっけ？五個目。五個目？うん。これです。寿司ロール。寿司ロール。なんかね、エビとチキンのやつだって、うん。あと、これ。違うんです。オレンジやつ。オレンジ？うん。ニモ＆フレンズのオレンジチュロス。はい。はい、じゃあ食べていきたいと思います。ますどう？うん。あ、おいしい。うん。 うん。うん。あの何、ー？うんうん。なんていうの？チキンマキ。うんうん。うんうん。そんな感じで、うん。やっぱこれがさ、うん、シーにの特権だよね。ああ、ビールが飲めるのか。おつちゃんもそ。 ンンンジジジのオレンジの…ののすするるかなそれれれれで、でと6つ目はい、でしたどどううお腹の具合ままままだだまだだ食べれる、ね、まだまだ食べべ、うんうん、ここ行にく<笑>次の食べ物を。<笑> うさもうリップ塗りすぎて逆に乾燥てるの<笑>うよ。 ったたじゃあ、行こうかいい、ねは い, というわねとけで、つ目、うん、出ましし浮浮浮ききき輪まん、ね、浮き輪輪何の形えん、ー、い, い, いいよね、これほら、うん、これれうは、何味ええてっとねエビだって。エビ さ、いただきましょ、う。カバーコース あ, あ, あ, あはい あ, あ, あ、見て、エビが入ってるめっちゃ大きい、うん、<笑><笑>あのね、うんとねシューマイかな、うんうんうんうん、シューマイに近い感じうわ、ん、おいしい おいしいねなんかこういうのさコンビニに売ってたら絶対欲しいなうんエビの食感もちゃ、うんとある本当んとあるこれ、ね、俺うまいわ、うん、ありがとう上位置やうんうんうんうんう ん, のる<笑><笑><笑>んのうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん 美味しいね美味しい前はでもね俺さっきの寿司ロール食べてちょっとお腹たまってきたまよそろそろねそうだよね美味しいねうんうん、うん、おいしいそしたらまたうん次にねはいまだ行ってないエリアがあるからあそっかそっか、うん、そこも巡らないといけない行、うん、きましょうねうんじゃ行きます どこ行ったお腹見えてるお腹見えてる<笑>楽しいねやっぱディズニーシーってでは次8個 目,、うん、8個目フライドチキンベイクドポテト、うん、チーズのせみたいなやつ食べよう<笑><笑> <笑>食べようちょっと名前が長くてさ、ちゃんと覚えてないの。<笑>うん、どっち食べたい？ポテトがいい、ね。ポテトがいい。うわあ す, す,、ね、すごいね。チーズできます。うーん。濃い。なんかチェダーチーズのポテト。濃いね。うん。何入ってんの？え？ポテトと、うん、あこれあれだの。なんていうの？香草みたいにななの。ああ。 エルプドプロバァンスみたいな感じ。ええ、こちら食べる？うん。オッケー。うん。こうん、結構いいよね、うん。はい、唐揚げ。ああちょうど三つあるよ、うん、唐揚げ。うまいね。おいさあうん。美味しいねこの唐揚げ。うん。お腹空いてきた。うん。なってきたね。<笑>この後ね、ちょっと一個ショーとか見に行ってね。うん。いろいろやっていくね。うん ちょっとおな腹を空かせてう ん, なんか結構さどこのお店でも美味しくない、うん、すごい美味しいよねだいたい、一律500円とかそうや四400円とか ね, ね、うん、買いやすい安いそんなに高くない、うん、もうだいぶ日が暮れてきたね、うん、そしたらあれかな次は 9個目うんまた探してみたいと思いますはいよう食べるなよう食べるなよう食べる な, <笑>べるなババはいい9品目はビール<笑><笑>ビールでいや今までももう飲んでるけどね<笑><笑> ちょっと日をなんだっけここエディールーズベルトというところで、うん、ちょっと一回休憩してもうすぐね日も暮れそうだから、うん、そうだねなんかいい場所あれば、ね、またちょっと一回寒くなってくるし、うん、ちょっと一旦た暖を取ってます、うん トラムみたいなのがあるってどうした、久々のディズニーを。 楽しいね<笑>んかうん俺も俺も5年ぶりぐらいだけどだいぶいろいろ変わってるよねうんでも俺12年前に来たと変わってないものもあるねずーっと変わってね、うん、ショーとかうん、うん、すごい3人で見たかったショーがあって抽選 そしたらはずた、ねうん、<笑>残念、夢は与えられなかった、うん、当たんなかったからね、うん、そのまま2時間くらい待たないと見れませんみたいな感じだったからちょっと諦めたよな、ね いいね、あ、いいよ。俺ね、絶対勝つ自信。すごいね。さあ、ショートつくる、ね。 これって何なの <笑>, 笑ったら負けとかにしないと、うん、そ, うそう、そうそしたらもうシ ョ, ショ笑ってた照れたら負けとかね、うん、<笑><笑>なんでまどうなったら負けかがわ<笑>だにただ、見つめ合ってるイチ、ね、<笑>ついてるだけだねひゃりゃいいよは、はい、というわけで、えっと さっきのカウントするのはこれが十0食目は<笑><笑>はい、はい、ね、買ってきたのはこれですソーセージの骨付きソーセージ見えるかな映ってるうんはい食べたいと思います食べたいと思いますうんどう美味しいうん、美味し い,、うん、お い, しいあ、美味しいよこれ美味しいよなんかね ちゃんとしたやつうん顔もパリッとしてて<笑>うん、うん、それこそ本当にビールに合うやつ、うん、はいついちゃんもお い, い、ね美味 し, よね、美味しいねおいしいさっきのお店でね結構長いしちゃったから、うん、もう外はもう真っ暗ずいぶん真っ暗にな<笑>っになちゃって、うん、ええー、今日は結構長い時間ずっといたからうんよかったね午前中に来てね、うん、もう結構遅い時間になっちゃったねそうまあ結構 食べて飲んでしん。うんの お, 土産の<笑>お土産のお店とか入ったらあったかうもないよ<笑><笑><笑>はい